さまに皆様に礼お願いしますナオレ「中かの宝物ふるさと大使長須友香先生」の作曲です花咲き乱れる美しいふるさとを愛する心を体いっぱいに表現いたします新曲「霊イ良ョ涼花」ですカメー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 皆様やおれ小り子退場。